はい、おはようございます。長野市議会議員の小泉和馬です。今朝は柳町の交番前で街頭演説させていただきました。でね、今日お話ししたことはね、あの件なんですよね、またけ。そうです。議員がね、皆様の公金、公のお金、税金ですよ、つまりはね。それでもって、行政から接待受けちゃってね、飲み食い、 させてもらっていたという筑前衛生組合のお話ですでねこれね小泉一馬のね筑波衛生施設組合の質問で明らかになりました長野市議会の議員を含め筑波とか坂城町のね議員さんも含めてね筑波衛生施設組合の議員議会を作ってるけれどもそこで行政官の飲み食いのね<笑>予算で接待を受けていた これとんでもない話だと小泉一馬は思ってるんで長野市議会でもね聞いてみようかなと思うんですよね。どういうとかというと分担金というものを出してるんです長野市はねでそこで築前製鉄組合を動かしていってくださいねっていうことで長野市はお金出してます分担金からこういうよくわからないお金が出ていたのかもしれないだって混ぜちゃうからさ 他かの榊町とか千曲市とね、混ぜちゃうから、まあ、長野市のお金かどうかは分かんないんだけど、まあ、だけど、その何パーセントか何割かそういうお金使えていたかってことですよ、そう7万5千円のうちをね。で、それについてどう考えるんだで千曲先施設組合にね、分担金の下については適正に使っていってもらう、困る、そういう申し入れした方がいいんじゃないんですかっていう質問を。 小泉に関 し, てしていきますそれからこれは通告してませんけどもここだけの話なんですが議会の諸君はどう考えるのかってことですでね議会にはナウシ議会には議会倫理条例っていうものがありますそこではなんだかよくわかんない寄付は受けちゃいけないってことになってますよでこれそのパターンに当てはまりますよね寄付行為ですよ行わっね これね、議会の倫理条例に抵触している可能性が非常に高い、じゃあ、これはね、議会全体としてどう市民に説明責任を果たしていくんですかということを、小泉一馬は聞いていきたいと思います、聞いていきたいというか、問題提起したいと思います、これはね、誰に質問するっていうわけでもないからね、その場でお前らどう考えんだって、そういう問題提起をして、小泉一馬は思うのに去と。 そういうい議会がねどういう反応を示すかですけれどもね議会がこれね何もしないっつうのはね小泉一馬にも考えがあります、先を考える人小泉一馬ですからねだからねだ7日のいっぱい質問7日のね5時半ぐらいからかな小泉一馬、いっぱい質問しますのでどうか皆さんご注目お願いいたします。